皆さん、こんにちは。本日も Google 社員による Google 検索オフィスアワーの時間となりました。本日お届けするのは、私、アンナと、えー、私、金谷のいつも通りこの二人でお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではまず Google からのお願いに移りましょう。えー、本オフィ i c アワーでは、ハッシュタグ Google 検索オフィスアワーを使用しております。 なので、質問についてのご意見、ご感想、その他ご要望などありましたら、ぜひ、ハッシュタグ、Google 検索オフィスアワーをつけて、SNS に投稿してください。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。では、Google からのお知らせに移ります。えー、ブログ記事の紹介をお願いします、金谷さん。はい、えー、今日ご紹介する記事はこちらの2つとなります。1つ目は、Search、ま、Console、あのディスカバーレポートに Chrome クローム、アプリのクロームなどでまあ開いて、表示されたディスカバーのデータも入りましたよっていうような記事が公開されておりますので、ぜひこちらをご覧いただければと思います。まあ、これでまあディスカバーのすべてのおそらくまあの統計情報がきちんと表示されるようになったと思いますと。そしてインデックスカバレッジデータの改善も、こちらですね、2つ目の記事については、 前回のオフィスアワーで軽くご紹介しているんですけれども、こちら、日本語の記事が出ましたので、ぜひこちら、今一度ご覧いただければと思います。はい、というわけで今日はあはご質問いっぱいあるので、ブログ記事は、サクッとと流したいなと思いな思ますす、はいはい、そうですねもしかしたら1時間に収まらないんじゃないかと思っていますが、早速、質問の方に、はい、移ってまいりましょう。 はい。では、まず1つ目のご質問です。インデックス登録されない件に関するご質問いただいております。数ヶ月前からカバレッジエラーが検出されているページがあり、12月のコアアップデート後にインデックス登録リクエストを実施しましたが、いまだにインデックスされません。 ご確認いただけないでしょうかとのことです。補足として、えー、ページにノーインデックス指定はありません。だったりとか、あまた、実運用が始まる前にノーインデックスを付与して、一時的に検証用として公開していたという経緯があります。その際のエラーが残り続けてしまっているのでしょうかというご意見いただいております。えー、こちらいかがでしょうかはい。えっ、ー、と、こちらに関しましては、 まあ、URL もまあ今日あのいただいておりまして、こちらでもいろいろ確認をしました。ああ結論としましては、過去にまあノーインデックスを検出して、そのステータスがえまあ最終クロールのタイミングのままにまあ更新されない状態として残っているんですけれども、こちらは、えっとですね、あの、なんですかね、ちょっとあの説明が少し難しいんですけれども、ああ この状態としては、まあ、Google 側の挙動としては、これがあの現在の使用通りですと。で、じゃあ何ができることがあるかというと、やっぱりあの更新されたということをあのサイトマップでお送りいただくか、まあ、インデックス登録をリクエストしていただくことがの、の、まあ、2点がやっぱり思いつくかなと思うんですけれども、そちらに関してはまあ行っていただいているんですけれども、やっぱりこの インデックス登録のリクエストですとか、まあ、サイトマップもそうなんですけれども、お送りいただいたことで、まあ、必ずしもインデックスに登録することをお約束するものではないというのは、あのまあえー、ご承知を聞いただければと思いますと。で、まあ、ですので、まあ、現状ですね、えー、とこれが仕様ですという感じな回答になってしまうんですけれども、じゃあ、さらに他にできることがないかという観点に関しましては、えー 僕らから公式に何かお伝えできることっていうのはまあ以上かなと思います。ただ、あのまあ、やっぱりいつも通りになるんですけれども、やっぱりそのページの、まあ、内容がすごくさらに良いものになるように、まあ、改善していただくということはいつ、あのどんな状態においても良いことかなと思いますので、そういったこともご検討いただければと思います。あとは、えー、コアアップデートのタイミングとちょっと絡んでる。 かなと思うんです け, どけれども、それは直接はあの関係ありませんので、まああのはい関係ありませんということで、は い,、はいああい、ありがとうございます。では続いてのご質問に移りましょう。インデックス登録されない件に関するご質問いただいております。サーチコンソールでほとんどのページが URL が Google に登録されていませんと表示されてしまいます。 サイトマップは該当なし、参照元ページは検出されませんでした。URL は現時点でレポートされていない他のソースから認識されている可能性があります。とのことです、えー。サイトマップ .xml で正しい URL を送っており、何度かインデックス登録リクエストを送ったのですが、一向にインデックスに登録されません。何か問題などあるのでしょうかよろしくお願いいたします。とのことです。こちらいかがでしょうか はい、えー、とそうですね、こちらに関しましても、えー、こちらもやっぱり URL をいただいていて、その URL を調べてはおりますと。でその上で、ああそうですね、ご質問におかいご回答させていただきます と,、えーとですねまあ、何か問題などあるのでしょうかという観点に関しましては、特にまあ問題というわけではないんですけれども、えー、このインデックスさせるために、やっぱりこちら、 Google、側のの方でで何かの技術的な問題が発生ししているっているとうことは特にありませんでしたでもしここでできることがあるとすると、やっぱりあのページ の, あの改善をしていただくのが良いかなと思いますので、やっぱりその、そうですね、より高品質なというかあのな、ちょっとこの言葉の表現が難しいんですけれども、やっぱりあのページを改善していただくのが良いかなと思って思います。はい ありがとうございます。はい、ありがとうございますでは、続いてのご質問に移りましょう。インデックス登録時のエラー対応に関するご質問いただいております。2月6日から弊社サイトでインデックスエラーが出ており、緊急事態となっております。以下、弊社での対応履歴です。 ご覧いただき、何か改善に向けての仮説がございましたら、ご教授くださいませ、とのことです。えー、現状として、各キーワードに対する検索順位が大きく下落しており、サーチコンソールの検索パフォーマンス、Google Analytics のアクセス数も大幅に下落、そして Google 検索結果での表示がバグっている、とのことをいただいております。また、要因、そしてその他具体的なあ対応に関する、何ていうか、共有事項をいただいておりますが、 例えば、サーチコンソール設定、クロールの統計情報、そしてホストのステータスにを見ると、ロボット c テキストの取得、サーバー接続のエラーが出ています。ロボットテキストの取得エラーに関しては2月4日から、サーバー接続のエラーは2月2日から。ロボットテキストは今年一度も更新していません。えー、そして、書き対応する際にタイムスタンプで確認済みですとのことです。こちらに関しましても、まあ、サイトの情報というのはいただいて、 おりますでまああのとはとはいえあの何ですかね僕らがあのこの修正したものを一つ一つ確認してこれ大丈夫ですよっていうのを、えー、お伝えするものではないのでその修正内容ですとかその、えー、なエラーの状況というものを一つ一つ、まあ、検証したわけではないんですけれどもまあ えー、一応いろいろコメントですのであのご質問というよりはこれで大丈夫ですかっていう何かの<笑>、えーまあ、ご質問なのでそれに対してまあコメントできることをいくつかコメントしようかなと思います。でまあ、えー、そうですね、まあ、コメントできることとしてはやっぱりあのこの、まあ、現状でいろいろ細かく書いていただいたのでいろ、まあ、んなことがここからも見えてくるかなと思うんですけれども、まあ、例えばあの要因のところで このホスクロールの統計情報を見られているのはすごく良いなと思いまして、例えばインデックスカバレッジレポートを見て、インデックスのカバレッジに何か問題が出ているですとか、検索パフォーマンスレポートでまアクセスが減っているということを確認して、じゃあ原因はなんだろうと思ったときに、そちらにもいろいろ書いてあるんですけれども、やっぱりクロールの統計情報などを見ていただくと、実際にホストのステータスのところで、サーバー接続のエラーが出ているということを見ていただく。 けたとでそれによって、まあ、実際クロールに、少なくともクロールにすごく致命的なエラーが出ているなと。でサーバーに接続できなかったということは、Google がやっぱりそのコンテンツを配信していいかどうかわからないと申いしますか、やっぱロボットテキストが取得できなかったので、そのページを配信していいかどうかわからないというような状態があったんだろうなということが分かりますので、当然、この検索パフォーマンスレポートなどに影響するような、まあ、実際検索結果のトラフィックにも影響したと思いますし、その結果、 まあ、それがインデックスカバレッジレポートにも反映されたと思います。で、あと、えー、っと、そうですね、で, ですので、それをまあ修正するような作業をされるといいかなと思いますけれども、すでにそうしたホスティングの、ホスティングサービスの方々ともやり取りをされているとい う, いうことだったと思いますので、特にそういう意味では、まあ、方向性としてはよろしいのではないかなと思いますと。 で、あと言えることがあるとすると、そうですね、この Google 検索結果での表示がバグっているっていうことに関しましては、こちらですね、まあ、ちょっともう、えー、このご質問いただいた時点では、えー、ちょっと過去の話で、あと、ど の, あのクエリーなどの情報がなかったので、ど の, あのクエリーでどの URL がっていうのはちょっとわからなかったのであの、確認はできなかったんですけれども、おそらく、えー、まあ、あのこ いこれまでのデータであの、なんですかね、おそらく、まあ、通常、ロボットドットテキストなどでブロックはしているんですけれども、まあ、サイトマップなどで送っている場合に表示されているようなケースと、まあ、似ている状態になっているのかなと。ですので、やっぱりこれもクロールエラーから起因しているのではないかなと思いますので、そちらを、えーまあ、解が解消されるとき、きっと解消されるのではないかなと思います。 ですので、まあ、表示がバグっているというよりは、りは Google の検索結果の表示があの適切で、あの適切というか、使用通りでタイトルやディスクリプションが表示されなくなっている。まあ、ディスクリプションというか、スニペットですね。だと思いますけれども、という状態になっているということかなと思います。ということで、まあ、今後の、まあ、えー、そうですね、対応としては、 まあ、実際もいろいろ必要な作業はされているようですので、インデックスカバレッジレポートなどをまあご確認いただきながら、推移、エラーの状況などが減っていくことを確認されるですとか、あとは実際にまあクロールされるかどうかというのは非常に重要ですので、ああ URL 検査ツールなどを試していただいて、いくつかあの試していただいて、きちんとクロールされていることをご確認いただけるといいかなと。 思います、はい、なるべくちょっとと、はい、ありがとうございま す, いますなるべくあの簡潔にしゃべろうと思って、あの<笑>割と淡々としゃべってるんですが、あのどうですかねあの、冷たく響いてるとしたら、急いでるだけです。すいいませんはいはい、しっか り, り説明されてたので、そういったふうに受け取っている方はいらっしゃらないかと思いますが、<笑>はい、はいろ、はいろ頑張ります。 はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。インデックスカバレッジの減少に関するご質問いただいております。サイト内にリンクは設置していないが、インデックスはさせておきたいページについて、サイトマップ XML にも掲載せず、参照元がない状況で、えー、状態で放置しているとインデックスから除外されますか というのもサーチコンソールのインデックスカバレッジを確認すると2020年11月頭頃から徐々に有効数が減っており今では8000件以上減少していますサイト内からたどれないなら残しておく意味がないと言われるかもしれませんがインデックス削除すると一気にインデックス数が減少するのでできれば残しておいて自然検索から入流させておきたいです この期間にページを大量削除したなどもないため、上述したような参照元のないページが除外されているのではないかと思っているのですが、そういったことはありますでしょうかまた、このごようなページについてもサイトマップ XML に記載した方が良いですか考えられる原因と対策を教えていただけると幸いですとのことです。こちらいかがでしょうか はい、えー、とそうですね。こちらに関しましても、まあ、サイトの、サイトの情報というのはいただいておりまして、そのサイトの情報をもとに、いろいろ確認はさせていただいた、まあ、前提でお話ししたいと思います。ただ、あの具体的な、例えばこのインデックスに残しておきたい URL はこ れ, これなんですけれども、これが消えてしまいましたみたいなのが、ちょっとあの具体的な URL が分からなかったので、まあ、そういった、わりと一般的な 一般論としてお話ししたいと思います。まあ、ショートアンサーとしては、やっぱりこのすでにまあ募集が終わってしまったまあ求人のページですとか不動産のページに、がやっぱりあのもう募集が終わってしまったということは、ユーザーが探している、その情報を探しているユーザーにとって、やっぱりそのページっていうのは、やっぱりまあ有益ではない情報かなと思いますので、それが、それがそらくそういった原因で、 まあ有益ではないページということで、実際にインデックスからは削除されているのかなと思います。でさらに、まあ、この辺はですね、おそらく、あの、僕らの公式な回答とそれに対する対応策みたいなのは、またいろいろ考えられるかなと思いますので、まあ、あの、これをまあご覧いただいている皆さんにも、いろいろハッシュタグをつけて、あの、いろいろ、うちはこうしている、私たちはこうしているみたいなか形を、あ、話んです。えっ、ー、と、 対応策などをいろいろ投稿していただけるといろ ん, んな方に役立つのではないかなと思いますのでぜひお願いします。でまあ、えー、もう少しコメントしますとやっぱりこの、まあ、ちょっと繰り返しになりますけれどもこの今やっぱりあの過去の求人情報などを残しておくことで少しでも、まあ、インデックスを増やしてそして少しでもたくさんの情報にあのユーザーが来てほしい。 まあ、少なくともいろいろなキーワードで引っかかるようにしたいみたいな気持ちってはすごくまあ理解できるかなと思うんですけれども、やっぱりユーザー目線で見たときに、その会社の、ある会社の例えば求人情報を探していて、やっぱりそこの、あ、もう終わってるんだみたいなページが表示されていることっていうのは、やっぱり実際にユーザーから見たときには、まあ、あんまり有益ではないかなと思います。で、おそらくサイト運営側の気持ちとしては、そこでサイトの中でいろいろ回遊していただければと思うとは思うんですけれども、 これは、まあ、実際にいろいろ検証が必要なところはあると思いますけれども、例えば、まあ、このそ同じサイト、そのサイトが、例えばその終了してしまったページが大量にあって、そのサイトの情報をどれをクリックしても全部終わったものばっかりじゃないかみたいな 感, 感触をやっぱりユーザーが得たときにどうするかというと、検索結果に、ね、そのサイトが表示されても、まあ、見に行かなくなる、クリックしなくなると思うんですよね。でですので やっぱり長い目で見て考えても、あまりこのサイトとしては良い施策ではないんじゃないかなと思います。で少なくとも Google の検索結果で、やっぱりそういった、まあ、このページは有益ではないのかなっていうことを、まあ、Google がまあアルゴリズム上あの感じたときに、そうしたページがインデックスから削除されるということは十分考えられるかなと思います。 ですので、まあ、実際にあの僕らとしては、まあその、そうしたページは削除するのをお勧めしますけれども、まあ、私たちはこうしていますみたいなことがあれば、ぜひいろいろな意見を聞いてみたいなと思いますので、まあ、僕らに言っているよりはどちらかというと、ウェブマスターの皆さん向けにいろいろ書いていただくと、あのすごくあの皆さんにとって役立つと思いますので、ぜひいろんな情報をいただければと思います。はい、ありがとうございます。はいいあありがととうござまますあすいませんあと あの追加なんですけれども、お, おそらくあの、それ以外にもですねあの、エラーがですね、このサイト、多分たくさん出てるんじゃないかなと思います。ですので、ちょっと今一度ですね、あのサーチコンソールの先ほどもご紹介したクロールの統計情報なども開いていただいて、まあでえー、何かエラーが出ていないかどうか、まあ、出ていた場合にはそういったものが出ないように対処していただくと、まあ、今回のこととはまた別になるんですけれども、いろいろサイトの えー、状態が健全な感じになるかなと思いますので、ぜひご確認いただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございますでは、続いてのご質問に移りましょう。コンテンツのない状態でページがインデックスの件に関するご質問をいただいております全体サイトを運営しています。 1月6日以降、サーチコンソールでコンテンツのない状態でページがインデックスに登録されていますという警告が多くのページで出るようになり、賃貸、都市名のキーワードでは順位が5位から20位ぐらいまで低下してしまいました。コンテンツは含まれているのですが、どのように対処すべきでしょうか。300以上のページで現在、同様の警告が発生していますとのことです。こちらいかがでしょうか。 はい、えー、とそうですねこちらに関しましても URL はいただいておりまして、一応、サイトの中身を確認することができました。ショートアンサーとしては、やっぱクロールに何らかのエラーが発生していたために、まあ、適, 切な適切にコンテンツが読み込まれなくなっていたということが、まあ、あの回答かなと思いますと。であまあ具体的に言いますと、こ の,、えー、このクロールが に何か問題が発生していた、おそらく、まあ、リダイレクトなどが、えー、の問題なのかちょっと分からないですけど、おそらく300ページ以上あるということですので、この300以上のページが何かサーバーの設定などが間違えたか何かサーバーに問題があって適切にリダイレクトされなかったなどのことが発生して、つまり本来であればリダイレクトしたり、まあ、何か読み込まれるべき情報が読み込まれなかったので何も表示されなかったと。 要はクロールが、クローラーがアクセスしたときに、そのサイトには何も表示されなかったので、結局コンテンツがえない状態でページがインデックスに登録されてますというステータスになってしまったということだと思います。ですので、実際に、ここでやっていただきたいこと、本来やっていただきたかったというか、やるとよかったかなと思うこととしては、インデックスカバレッジレポートとまあクロールの統計情報などを見ながら、 まあ、実際にどんなことが発生したかということをいろいろ検証していただくとよかったかなと思いますし、おそらく今のちょっとステータスはあの分からないですけれども、ああまだその状態というのは続いているかなと思いますの続いているのかどうかをぜひご確認いただいて、続いているのであればきちんとあのそのサーバーの状態などが適切に動いているかどうかなどをご確認いただければと思います。はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。えー、では、続いてのご質問に移りましょう。サイトマップに送信していませんに関するご質問いただいております。正しい URL を記載したサイトマップ XML を送信しており、ステータスは成功しましたになっていますが、なぜかカバレッジでインデックス登録されましたが、サイトマップに送信していませんと表示されてしまいます。 インデックス登録されているので、何か問題があるわけではないと思いますが、なんとなく気持ち悪いので質問させていただきましたとのことです。こちらいいかかがででしょうか、はい、あそうはそすねこちらに関しましても、まあ、URL をいただいていて確認、まあ、させていただいたんですけれども、こちらも特に大きな問題はなさそうでしたので、まあ、タイムラグなのかなと思うんですけれども、もし、まあ、なかなか解消されない。 感じでしたらぜひですね、サーチコンソールの左下の方にあります、あのリンフィードバックを送信というリンクがあると思いますので、そちらからフィードバックを送っていただけるといいかなと思います。ぜひあのあの可能であれば英語で書いていただくといいかなと思うんですけれども、難しいようであれば日本語であの書いていただいても大丈夫ですと。ただあの、スクリーンショットなどつけられるんですけども、スクリーンショット だけをつけるのではなくて、ちゃんと日本語のテキストで、要はあの担当者がおそらく Google ツランスレートを使って、あの何て書いてたのか読み取ろうとすると思うので、ちゃんとあの読み取れるような情報をいろいろ書いていただけるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、続いての質問に移りましょう。デスクトップ版のクロール率が高いに関するご質問をいただいております。 サーチコンソールで確認すると、スマートフォンより PC 版のクロール比率が多いのですが、このままでも問題ないでしょうかとのことです。こちらいいかかがででしょうか、はいえー、とそうはそすねこちらに関しましては、えー、サイトの情報をいただいておりまして、まあ、確認したんですけれども、今、現在、まだ、えーとこれ、あんまりこういうこと言ってしまってよくないかもしれないですけれども、まあ、ご質問いただいているのでお答えすると、えー、さモバイルファーストインデックスに移行していないんですね。 でモバイルファーストインデックスに移行していないので PC のクロール比率が高いっていうのは全然何の問題もありませんというかあのそれがまあ普通ですので全然大丈夫ですとただこのままでも問題ないでしょうかというニュアンスなんですけれどもこのモバ要はモバイルファーストインデックスに移行してないんですけれども大丈夫なんですかねみたいなニュアンスだとするとモバイルファーストインデックスにあの準備ができているかどうかというのはちょっとまだ僕らの方でもあの分からないので実際に あのまあ、おすすめの方法という、まあ、デベロッパーあのページなどもあると思いますので、そのへん、まあ、おそらくどなたかがリンクを貼っていただけるんじゃないかと思うんですが、その辺の情報を見ながら、サイトがきちんと、まあ、モバイルファーストインデックスの準備ができているかどうかなどを確認していただくといいかなと思いいますはい、ありがとうございます。 ありがとうございます。では続いてのご質問に移りましょう。著作権侵害サイトの影響に関するご質問をいただいております。私が運営するサイトの複数の記事が他サイトに丸ごとコピーされています。私は記事の使用を許可していませんし、引用の要件も満たしていないので、著作権侵害です。また、このサイトは他にも複数のサイトから合計数百記事を投用しており、その多くがインデックスされています。 被害者ができる対策としては DMCA が一番有効だと思うのですが、このような違法サイトは他にもたくさんあり、今後も無限に作られます。キリがありません。私の本根としては違法サイトをすべて探し出し、一件一件 DMCA 申請をするというようなネガティブな作業に時間を取られたくありません。 そこで質問なのですが、著作権侵害サイトを放置したら、私のサイトが検索エンジンにマイナスの評価を受けてしまうのでしょうか検索エンジンに重複記事だと判断されたり、逆に私が加害者だと判断されないか心配です。マイナスの評価を受けないのであれば、実害が出るまでは放置したいと思いますとのことです。こちら、いかがでしょうかはい。えっ、ー、と、そうですね。こちらに関しましては、ちょっとあの、 まあ、著作権侵害、そして DMCA というのは、少しあのまあ話題としてはセンシティブなところがありますので、あとあ、法律上の助言みたいなのは、僕の方からすることはできないので、言えることがいろいろ限られてくるんですけれども、ウェブマスター向けの、なんですかね、検索、僕が話せるところまで、ちょっとあの ア, ドバイスアドバイスできるところまでの範囲でお話ししようかなと思います。実際にまあいただいている情報で、 まあ、そうですねご質問のところにまあ回答しますとまあ検著作権侵害サイトを放置したら私のサイトが検索エンジンにマイナスの評価を受けてしまうかどうかという点に関しましてはまあ基本的にまあ基本的にと申しますかまあ特にあのマイナスの評価を受けるということはないかなという気はしますただ重複の評価を受ける可能性があるかと言われるとあるかなと思いますと。 で、これは何回もここでお伝えしている通りなんですけれども、重複、まあ、この僕が言う、あの、まあ、重複といってもいろいろなものがあるんですけれども、一般的な重複の扱いというのは別にマイナスの評価というわけではなくて、同じコンテンツのものが複数のページあったときに、Google はその中で代表的なページをカノニカル、まあ、あの正規のメインのページとして、それをインデックスして、他のものを、まあ、あの、 まあ、メインではないものとして表示しなくなってしまったりすることがありますので、まあ、重複だと判断されて、これがメインではないという判断をされた場合に、あ、しまった。<笑>あの、えー、なんだろう、すいません、Google Home が反応して、ま話し合ってることが抜けてしまったんですが、えっ、ー、と、多分重複の話ですよね。重複記事を、えー、判断して<笑>、 メインでないと思ったときにそれを外す可能性はありますと。ですので、あのー、そういう意味ではやっぱりまあ、どれだけあのー、の、えー、コピーのされ方かなというのも関係あるかなと思うんですけれども、まあやっぱり僕。 がおすすめとしてはやっぱり DMCA をした方がいいいかなと思いますやっぱり DMCA っていうのはあの法律的な手続きですのでこれはあの Google に対してしてるという意識ではなくて実際にあの、まあ、法的な手続きを取ってるんだっていうのを考えていただいてそしてあと本当加害者側の方にもお伝えしたいですけれどもこれはあの本当に違法行為になるのではこれもちょっと言葉としてもちょっと難しいですけれども ですので、あの、まあ、なんですかね、気をつけていただければと思いますし、いろいろなあの法的な影響っていうのはあるかなと、ある可能性はあると思います。でえー、あとは、検索に表示されなくなる可能性があるっていうのは、そ, う、えー、とそれは、あの、えっとですね、あと何を言うったのかな。ですので、 ああそうですねもう1個あの、加害者だと判断されないか心配ですという点に関しては、Google が何か積極的にあのこちらが加害者だからなどの判断を下すことは特にはないかなと思いますけれども、もしよくあるケースとして、やっぱり加害者側の方が DMCA を送って逆に本当の権利者の方をあのものが侵害だという申請を虚偽の申請をする可能性 っていうのはやっぱゼロではないかなと思いますので、そうした場合に、あの、Google に限らないんですけれども、この DMCA を、の制度を導入している会社は、基本的にはその申請っていうのは一度受けた上で、実際に異議申し立てを受け付けるみたいな形になっていますので、ですので、のが一般的ですので、まあ、そういう意味では一瞬サイトが消えてしまう可能性っていうのはありますので、やっぱり僕であれば、あの、これは、あの、 DMCA をした方がいいかなと思います。うん、ちょっとあの難しい話であの確かにこの実際にあまりこういったネガティブなことに時間を使いたくないという気持ちも分かるんですけれども、やっぱりこうしたことに関しては、この特にあの、まあ、Google だけの問題でもないと申しますか。この、D、DMCA Google に対する DMCA によって、まあ、Google の検索結果から削除することはできますけれども、実際にそのサイトは残り続けますので、可能であれば、やっぱりそ の, サ イ, トの、えー、サイトのオーナーがもし分かるのであれば、サイトのオーナーに連絡するですとか、例えば広告を載せているのであれば、広告 の, あの、まあ、アフィリエイトであれば、アフィリエイトサービスプロバイダーにやっぱり連絡してみるですとか、広告主、 が特定の広告主でしたら、そうした広告主にやっぱり連絡してみるですとか、いろいろな方法を使って止めるようなことをまあ考えてみてもいいのかなと思います。はい。えー、ありがとうございますというのは、へいですけれども、ぜひ取り組んでいただければと思います。ご質問ありがとうございました。では、続いてのご質問に移りましょう。 公式サイトより連携先サイトの方が高順位、順位が高いところに表示される件に関するご質問いただいております。小説などの作品を扱うジャンルのサイトです。2020年10月中旬頃から作品名で検索した際の公式サイトの順位が1位から3位付近から20位から50位付近へ大きくランクダウンし、現在もランク効果しながら順位は低いままをとなっています。 すべての作品ではないものの、扱う作品の半分程度が同じ現象になっており、Amazon やほか連携サイトを 先, が先のサイトが公式サイトより上位にランクインするというような状況です。ごく一部の作品は3ヶ月ほど経過して、再び3位前後に戻っていますが、日々順位が乱高化しており、不安定です。 サーチコンソールに特別なメッセージはなく、ページ自体もインデックスされている状況で特段問題点があるとは思えないのですが、何か対応策はありますでしょうかもしくは Google 側の処理の問題で時間が経つのを待つしかないのでしょうか私が知る限り、公式サイトに関わらず、作品名で順位が下がる現象を複数確認しており、 もしかして、サイト側の問題ではなく、Google 側の何かに起因するのかもしれないとも想像していますが、何か情報がありましたら、ご教授いただければ幸いですとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えー、そうですね。こちらに関しましては、まあ、URL をいただいておりまして、まあ、そのサイトの情報をいろいろ確認してまいりましたと。まあ、ショートアンサーとしては、何か Google 側でそうした技術的な問題が発生しているという感じでは えー、なかったかなと思いますので単純にアルゴリズムの結果かなと思います。ですので、まあ、アルゴリズムの結果、まあ、公式サイトがあんまり表示されてあのの順位が下がってしまっているのは よ, よろしくないのではないかと言われるとよろしくないなとは確かに僕も思いますので、まあ、そういった点に関しましては何、まあ、ですかね。 えー、そうだなと同意はします。ただ、やっぱりあのその一方で実際に公式サイトが公式サイトとしての、ま あ, あ、ここから先アドバイスになりますけれども、としての、やっぱり、あのー、 何ですかね、価値が出せているかどうかという点はもう今一度ちょっと考えていただけるといいのかなと思います。単純な、やっぱり、あの、単純なと申しますか、アルゴリズム上の結果、やっぱり他のサイトの方が有益であるのかなっていうふうに判断をしたっていうのはやっぱりちょっとあるかなと思いますので、まあそうした観点からいろいろなあの見直していただけるといいのではないかなと思います。やっぱりたくさんのサイトを作品を扱うサイトですので、やっぱり、あの、 何ですかね例えば一つの作品で一つの例えばドメインを取っているものなどは、やっぱり公式サイトとしての公式サイト感みたいなのあるかなと思うんですけれども、やっぱり CRM というか、えっと、CRM じゃないな、えっと、えっと、CMS だすいません<笑>、コンテンツマネジメントシステム で, <笑>であのなんか、要はテンプレートに沿ってえーページを生成されているかと思いますので、やっぱり、あの、なんですかね、 パッと見たときにそれが公式サイトとして、僕も開いたときに、やっぱりこのサイトが公式サイトなのかなっていうのはちょっといろいろ見てみないとちょっと分からなかったかなと思いますし、人が目で見てもなかなか分からないし、まあ人じゃない方が分かりやすいところもあるかもしれないですけれども、まあちょっといろんな観点からあの見て見直していただくいい機会かなとも思いますし、もちろん僕らの方も公式サイトはきちんともっと上位に。 あの表示できるようにしたいなとは思っておりますが、まあ、ウェマスター側の皆さんの方でもできることがあるとすると、まあ、今一度見直していただけるといいかなと思います。っていう感じですかね、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ただ、ちょっと、あの、これ 見, 見られてる他の方に、え、あの、ちょっと補足というか、あの、何ですかね。この ご質問の中にはどあ、そうですね、半分程度が同じ現象になっておりって書いてあるんですけれども、確かにあの全部がなっているわけではなくて、そして多分、サイト全体のトラフィックとしては、おそらくあのちょっと細かく僕は見ていないんですけど、ここまであのすごく下がったみたいな感じでもないんじゃないかなと思うんですね。ですので、一部 の, あ の, あの作品の順位だけが下がったみたいな感じの状態になっているのかなと思います。ただ、ちょっとあのすごい細かく見たわけではないので。 あの何ですかねサイト全体がものすごく下がっているみたいなふうな受け取られ方をされるとちょっと認識が違うかなと思うのでちょっと補足しておきますとはいありがとうございますはいありがとうございますそれでは 続, き続いての質問に移りましょう記事の監修者に関する構造化データに関するご質問いただいております著者とは別に監修者がいる場合について以前の質問ではファクトチェック構造化データを使うと良いとの回答をいただきました ただ、ファクトチェック構造化データは、ある記事に対しての批評記事にマークアップをするもので、専門的な立場から記事の正確性や品質を高めるための監修とは異なる認識です。改めて、このような専門家はどうマークアップできるのかご教授いただけますでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうかはい。あえっ、ー、と、そうですね。あの 確かに前回のご質問だと、あのファクトチェックのところにあの特化してあのお話をしたんですけれど、まあ、この監修者という意味では確かにコメントをしていなかったので、そちらについて補足したいと思いますけれども、えー、っとですね、まあ、ショートアンサーとしては、ショートアンサーと申しますが。ショートアンサーは難しいな。こ の, あのアンサーとしてはですね、この監修者という項目は、やっぱりあの、まあ、ご質問いただいているので、あの まあ、いわゆる監 修, 者監修者そのものの項目というのはないかなと思うんですね。でも、そもそもあの Google があのやっぱりそこ、情報を使っているものではないので、使っているものではないというか、例えばあの何らかのマークアップをしていただくことであの、検索結果の中で大きく表示されますですとか、スニペットのところにこのの特別な形で表示されますですとか、そういったいわゆるリッチリザルト の, あの ような形で表示されるものではないので、えーまあ、そういう意味では、この実際に何て言うんですかね、あの、なまあ、何を目的としてやっぱりマークアップされたいのかなっていうことにも寄ってくるかなと思うんですね。で、もう、まあ、ユーザーに対してもきちんとこの監修者がいる記事で、 まあ、監修されてるよってことをお伝えしたいのであれば、特にマークアップする必要もなくて、まあ、これ対 Google に対してで も, もう伝えたいということでしたら、やっぱりサイト上にきちんと、まあ、サイト上というかページ上にきちんと、あページ上ってちょっと語弊があるな。まあ、サイト上にきちんとそうした、えーまあ、監修者がいて、この方が監修されてますみたいなことがきちんと分かるように書いてあれば、もう全然良いかなと思います。で、なんていうんですかね。 そのグ対 Google ということは抜きにして、でも何らかの形でマークアップしたいということでしたら、おそらく、あのこの監修者という言葉は直接はないんですけれども、まあ、いわゆるエディターというあの項目がありまして、その、まあ、監修者というのは広い意味でやっぱりエディターの中に入るかなと思いますので、エディターのところにマークアップされれば、されるのが、まあ、良いのではないかなと思います。ただ、あの そうですねやっぱりこのご質問の目的によるかなと思うんですけれども、はい、あの目的にもよると思いますので、特にあのそのデータを Google は何も使ってないですよっていうのが本当大前提にありますので、あのいわゆる SEO、いわゆる SEO っていうのはあれですけれども、なんかあの、的な効果みたいなことを意識されているのであれば、特に、 何もされなくてよいかなと、ページ上に普通に記述していただくので十分かなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、今結構40分ぐらい経ったので、おそらく1時間には収まらないかなと思いながら進行を進めますが、すかはい、分かりました。もう少し。<笑> では、続いてのご質問に移っていきたいと思います。協、えー、調スニペットの表示方法に関するご質問いただいております。日本の MB でドラえもん、配信、このようなキーワードを入力すると、まあ、添付画像いただいてましたが、あ画像のように協調スニペットのようなものが出てきました。これは新しい協調スニペットだと思いますが、表示させる方法を教えてくださいとのことです。こちらはいかがでしょうか。はい、えー、と簡単にお答えしますと。 でこちらはぜひあの皆さんもご確認いただけるかな、あの日本の方ですとまあご確認いただけるかなと思いますので、まあ、試していただけるといいかなと思うんですけれども、まあ、こうしてまあ作品名、配信のような検索をしていただくと、今、検索結果のまあ多分あの上部の方に、この作品がどの配信サービスで見られるかみたいな情報がまあ割と分かりやすく表示されることがま あ, あるかなと思いますと。 でこの表示方法なんですけれども、まあ、大前提としては、まずここは自然検索の一部では、あの自然検索の中の表示なんですけれども、自然検索ではないということはちょっとあのお断りしていただいしたした上で、で, ですので、ここはあの特別なあのパートナーシップを組んでいるサイトの情報が表示されておりますと。ただ、ここに関しては、えーとあ、ただと申しますか。 こ, こちらの詳しい情報に関してはいわゆるメディアアクションという、あの、何てうんですかね、機能に含まれる、えー 情報がまあ表示されておりまして、こちら の, まああの今、そこに表示されていない方が表示されるようになりたいということに関しましては、現在ですね、Google は限られた数のまあサービスの提供者の方々と協力して、こちらの機能を導入するような作業を行っておりますと。より多くのまあサービスプ ロ, プロバイダーの皆さんに開放できるようになるまで、 まあ、もう少し時間がかかりますので、ぜひドキュメントを読んで、まあ、準備をしていただければと思いますというのがまあ公式回答になりますかね。はい。はい、ありがとうございます。 では、続いてのご質問に移りましょう。リッチリザルトテストのエラーに関するご質問をいただいております。先日まで結果のプレビューに検索結果画面から構造化がどう表示するのかを確認で き, ましたできていましたが、ここ数日、結果が見つからないとの画面が出ます。私の URL だけに限らず、すべての URL で同様に減少しています。こちら一度確認いただけますでしょうかとのことですが、こちらいかがでしょうか はい、えー、そうですね、こちらも URL をいただいていて確認したんですけれども、特に問題なく見られるかなと思いました。で お, そおそらく一時的な現象かなと思うんですけれども、いかがでしょうか。まあ、実際にこの辺のご質問もいただいているのかもしれないですけれども、に関しては、このオフィスアワーはですと、やっぱり毎月、 開催ですので、こういったことも、まあ、あの実際僕らが見てみると治ってるみたいなこともあるかなと思いますので、やっぱりフォーラムなどでご質問されるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。Search Console データ収集開始のタイミングに関してご質問いただいております。Search Console はどのタイミングでデータを収集し始めるのでしょうかサイト確認が完了してからの開始になりますか サイト確認していなくても、そのサイトのデータは収集されていて、過去のデータも見られると思っていたのですが、そうではなさそうなことを知りました。ということは、何かの表紙に未確認になったとしたら、未確認の期間のデータは喪失しますよね、とのことですが、こちらいかがでしょうか。はい、えー、とそうですね。こちらに関しましては、えー、基本的にはもうサイトが、まあ、プロパティに、えー、初めて追加したときに関しては、 その過去のデータっていうのはないと思います。ありませんと。で、実際にプロパティを追加した以降のデータのみご確認いただけるような仕様となっておりますと。で、プロパティの、えっとですね、その何かの表紙に未確認になったらどうなるかというと、その未確認の期間のデータっていうのは見られないかなと思います。ただ、複数登録者がいた場合には、そのデータっていうのは保持されているので、まあ、見える。 のではないかなと思いますけれども、もし登録者が単独であった場合には、その期間のデータというのは見えないようになっております。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。こちらに関しては私の方から、あークラック数に必要なアクセス数に関するご質問いただいております。Chrome User Experience Report に集計されたデータが十分でないと、ページピス ページスピードインサイツで検証したページではなく、オリジンデータが代わりに対象としてレポートされます。どのくらいの期間にどのくらいのアクセスがあれば、フィールドデータが提供されるのでしょうか必要な数値は公開されていますか ちなみに、クラックスの更新頻度は毎日で直近28日間で良かったですよね、とのことです。えー、こちらですけども、あのまあ、具体的な数値に関して、えー、こちらはあ公開、今日現在、特に具体的な数値は公開しておりません。そして、えー、クラックスの更新頻度に関してなんですけど、そうですね、こちらはディベロッパーページに詳細があるので、ぜひご一読いただければなと思います。えー、そう次のページのこのヘルページ ディベロッパーページ、スクリーンショットを貼っておりますが、こちらのディベロッパーページは Tool for Web Developers Chrome UX Report API のところに書いてあるんですけど、データパイプラインに関しては28日間のローリングアベリジ、つまり移動平均ですか、を取っていますし、データの更新に関しては4時。 utc に毎日あの更新されるものなので、えーまあ、更新されるものといっても、まあ、ベストアイフォードでやっているよっていうようなあの温度感は知っておいていただきたいんですけど、毎日更新されるものになっております。 でこの他にも、ですね、えー、こういった API だけでもなくて、えーまあ、ビッグクエリーの準備等もありますので、例えば築地データも参考にしたいといったようなことがあれば、そういったデータもぜひ見ていただければいいんじゃないかなと思いました。ははいいいいごごご質問あありりががととううざざまますすでは、続いてのご質問に移りましょう。Google マイビジネスとコンテンツの重複に関するご質問、いただいております。 現在、実店舗を全国に展開する企業で、デジタルマーケティングを担当しているのですが、Google マイビジネスを積極的に活用しようと考えています。一つの事業でマイビジネスのアカウントが40ほどあり、店舗ごと、もしくは共通するキャンペーンの記事を投稿しようと考えています。 Google マイビジネスに投稿した記事をそのままウェブサイトにコピーして掲載した場合、Google マイビジネスとウェブサイトで重複したコンテンツとして判断されてしまうことはあるのでしょうかとのことです。こちらいいかかがででしょうか、はいえー、とそうはそすねあの特にあのいわゆる重複したコンテンツとして判断されるデメリットみたいなものはないかなと思いますので、全然問題ないと思いますと。 でそのただ、やっぱり重複したコンテンツを投稿すべきか、もっといろいろな情報を投稿すべきか、みたいな判断っていうのは、いろいろな視点があると思いますので、あ, あ, あんまり Google 側が重複コンテンツとして扱うのではないか、みたいなことを心配することはないということ、同じですよね<笑>。ですので、はい、大丈夫です。ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。Google ストアボッ b o t とはに関するご質問いただいております。Google ストアボッ b o t という Googlebot の UA、ユーザーエージェントがドキュメントにおそらく最近追加されました。これはどういった目的で使われているクローラなのでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えっ、ー、と、そうですね。こちら、今、えー、こちらのストア bot という。 あ の, の使い方に関しましてはえっ、ー、とヘルプページ上には特に何も書いていないんですけれども基本的にはまあショッピング用という感じになっているかなと思いますで、おそらくまあ詳しい情報というのは後々まあ公開されてくるかなと思いますのでまたその時にご紹介したいなと思いますはいありがとうございますはいありがとうございますそれでは続いてのご質問に移りましょうリージョンゾーンの SEO 観点での影響に関するご質問いただいております AWS のライトセールなどで作ったワードプレスのブログで、リージョンが米国の場合、日本語ブログの SEO は影響がありますでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えー、とそうですね、すみません、この、えー、回答としては、ですねこのリージョンゾーンが米国の場合っていうのが、そもそも何を指されているのか、僕にはちょっとよくわからないので、あのおそらくこれ、AWS の, あの仕様なんですよね。 ですので、おそらく AWS の方にご質問されるといいかなと思います。それか、まあ、おそらくその、 それに対するノウハウみたいなものがワードプレスの方のコミュニティの方、ワードプレスだけではないかもしれないですけれども、いろいろなところにもあると思いますので、そういった方々に聞いてみるといいかなと思います。Google の何かそういった 他, 他地域、他言語の対応に関しましては、ヘルプ記事などもいろいろな記事が出ていますので、そちらをご覧いただいて、その上で何かご質問があった場合に具体的なご質問いただけると嬉しいかなと思います。 こちらの僕ら の, あの Google 側 の, あの機能の使用ではないのであんまりお答えする立場にないかなと思いますというのが、まあ、正式な回答となります。でもごご質問ありがとうございますはい、いいありがとうございますでは続いてのご質問に移りましょう。インタースティシャルに関するご質問いただいております。3点いただいております。まず1点目、ランキングに影響のある過度なインタースティシャルとクッキー仕様のためのインタースティシャルはとクッキーのためのインターースシャル どう識別し判断されているのでしょうかそして2点目、クッキーでの使用はランキングに影響がないとされているかと思いますが、クッキー使用の場合、Google に伝えるためのマークアップなどがありますでしょうかそして3点目、クッキーのインタースチェルはコアウェ w バイタルにも影響しますでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えっ、ー、と、そうですね。こちらイン スティシャルについてはですね、まあ、どういったものが NG で、どういったものがまあ例外的に OK なのかっていう、まあ、あの全部が NG ではなくて、いくつかのケースが OK ですよっていうものがあるんですけれども、そこに関しましては、あのモバイルユーザーが簡単にコンテンツにアクセスできるようにするためにというブログ記事がありますので、そちらの方などをご参照いただければと思います。で具体的な、その何ですかねえ、判定基準みたいなものを公開していないんですけれども、 まあ、目的こういった目的 の, よのためにあのインタースティシャルを出すということは大丈夫ですよというのはいくつか例示されていまして例えばまあこれがあの2番にも通じるんですけれどもクッキーの使用の、えー、許可のを得るための、まあ、インタースティシャルですとかあの法的な年齢確認ですとかそういったも の, ものをいくつか、まあ、そういった、えー、事例がありますのでそこをご参照いただければと思います。でですので このどう識別し判断されているのでしょうかということを僕らの方からあの何ですかね、公開していることはありませんので、その目的に沿ってあの判断いただければと思います。やっぱりそこのどう識別して判断しているのかというのは僕らがここで明確にしてしまうことによって、それは回避されてしまう可能性もありますので、ちょっとあのえそこをお伝えするのは難しいということをご理解いただければと思います。で2枚に関しましても、この、ああ まあ、きちんと伝えたいという方だと思うんですけれども、そのためにあの伝えるためのマークアップなどがあるかという点に関しましては、特にやっぱりあの僕らはこの目的 に, に関しては、こういった目的で使用する場合は OK ですみたいなことを書いていて、実際にじゃあこのようにマークアップしてくださいということは特に書いていないんですけれども、実際にマー ク, ハマークアップの方法などに対しての、えー、指定などはありませんので。 わり、まあ、と一般的な方法であのやっていただけると、それでいいのかなと思います。で、3番に関しましては、インタースティシャルが、まあ、カウウウェブ・バイタルズに影響するかどうかという点に関しましては、アンナさん、いかがでしょうかと。 あはい、そうですね。まあ、Core Web Vitals というのはですね、まあ、ページのパフォーマンスに関する指標ではあるので、まあ、クッキーのかどうかっていうところは別にどっちでもいいんですけど、インタースティシャル自体は、あの、まあ、Core Web Vitals に影響を与える可能性はあるかなと思います。ただですね、こちらもサイトの実装にもよるかなと思うので、まあ、ぜひ、えっと、試してみていただいて、えー、検討いただくっていうのが良 い, いのかなと思いました。はい、ありがとうございます。 はいいありがとうございます、はい、では続いてのご質問に移りましょう。安全でないサイトについての警告表示に関するご質問いただいております。ホームページを約1年前に立ち上げました。サイト内のリンクで個々のコンサルタントを紹介するサイトに飛びます。最近、Chrome ブラウザで個々のコンサルタントを紹介するサイトをクリックすると偽のサイトにアクセスしようとしています。不正なユーザーザが URL のごく一部 を一目では分からないように改変してサイトを偽装する場合がありますというメッセージが出るようになってしまいました。飛び先も私が作ったもので、広告などを行っていません。この警告は出ないようにしたいというご相談です。安全ではないサイトについての警告表示を設定するのヘルプページを見ると、再審査の手順が書いてありますが、サーチコンソールのセキュリティと手動による対策を確認しても、 手動による対策、セキュリティの問題ともに問題は検出されませんでしたとなります。また、同リンクの記述ではあ、再審査のリクエストボタンがあるように書かれていますが、それも表示されません。どのようにこの問題を解決すればよいのか、ご教授いただけますと幸いだ、だ幸いです。とのことです。こちら、いかがでしょうか。はい。えっ、ー、と、そうですね。こちらに関しましては、まあ、実際に、えー そうですねこ の,、まあ、この、もしこの設定、表示されている警告が、まあ、実際にいろいろ確認された結果、もしセキュリティ上に本当に問題がないという場合でしたら、ぜひですね、まあ、あの次のこちらにあるんですけれども、こちらの、えー ページからすみません、こちらのページのページ名をちょっと失念してしまったんですが、あの後で URL を貼っておきますと。で、ここ の, このリンクです。あのいろいろな、やっぱりあのセキュリティ上のなんですかね、あの問題っていうのはさまざまな種類のものがあって、それぞれいろいろ 報告方法が分かれているんですけれども、このケースに関しましては、ここ の, の所有するサイト、またはソフトウェアが危険、または不審と判定された場合の中の所有しているサイトにもしかして、このサイトは正しいですか、偽のサイトにアクセスしようとしていますなどの警告が表示されるというケースに当てはまるかな、特にこの最後の偽のサイトにアクセスしようとしていますという表示。 警告に相当するかなと思いますので、この Google に追加サポートを依頼というものを押してあのクリックして、その後の手続きに従っていただければと思いいますはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 え質問あと2問になってますので、もしかしたら1時 間, でう間に合るかもしれない、ね、<笑>ませんい。はい。頑張ります。はい。それでは続いてのご質問に移りましょう。サイトリニューアル時の注意点に関するご質問いただいております。サイトのリニューアル中ですが、繁忙期が近々に迫っているため、新しいデザインでトップページだけでも公開したいと考えています。トップページを公開する方法としていくつかあると考えておりますが、あ質問にていただいております。1点ずついきましょう。おトップページ 新デザインだけを公開し、他ページのデータはサーバー上からも削除する場合、この場合、トップページ以外はサーバー上から一度消えますので、現在やる検索キーワードからの流入は消えてしまうと思います。数ヶ月後にサイトを改めて公開された場合、データを消す前と。 同じ検索キーワードからの流入は公開してすぐでも見込めますかこちらの方法はデザインが異なることでユーザーの混乱を避ける目的で考えていますとのことです。えー、まず1点目、いかがでしょうかはいあの、そうですね、こちら、あのご質問、あ一応あのご質問いただいた方にメッセージをお伝えすると、あの前提としてあの4つぐらいあのパターンが書いてあって、その4つの中が考えられると思いますが、あの みたいな話だったんですけど、ちょっと長かったので、このようにまとめさせていただいておりますと。で、その質問のポイントは組んであると思います。で、このでお答えしますと、えっ、ー、とですねやっぱりあのサイトの構成が変わってしまう上に、やっぱりほとんどのページがなくなってしまうという条件で、まずあのサイトのまあトラフィックというのはすごくいろいろ変わるかなと思いますと。で、それが実際に数か月後、もう一回ページが改めて、これまで 過去に存在してたページが戻ってきたときにどうなるかというと、この公開してでも見込めるかどうかという意味では、やっぱりあの見込めるかどうかという意味では見込めるのかなっていう気がしないでもないですけど、もちろん何の保証もありませんので、あの僕であればやらない、この手は取らないかなと思います。はい はい、そして質問2点目、トップページだけを公開し、他ページでのリンクはしない場合、トップページからのリンクはありませんが、ページ自体は生きていますので、現在の検索キーワードからの流入を継続、維持できると考えても大丈夫でしょうか。こちらの方法は、サーバーのデータはそのまま活かし、検索したときに出てくる場合も、見てもらいつつ、本来はリニューアル中のため、トップからはたどらせないものです。 デザインが異なるため、UX や UI が下がることを避ける目的で考えております。そのことです。こちら2点目いかがでしょうか。はい、こちらに関しましても、やっぱりあのペ今までおそらくトップページからあったリンクがなくなるということは、やっぱサイトの構造が変わるということにあのまあ、少なくともリンク構造が変わることは間違いないので、まあ、当然あのランキングへの影響というのはあるかなと思います。 はい、ショートアンサーですが、あるかなしかで言うと、あるかなと思います、はい。はい、ありがとうございます。あと こういったケースでやっぱりいろいろ悩ましいかなと思うんですけれども、まあ、ぜひ皆さん、他の方であればどうするかっていうのをちょっといろいろやっぱりこれも、皆さんの意見も聞いてみたいなと思いますので、ぜひあの皆さん、ツイッターであの、まあ、あのコメントなどでいただければと思います。やっぱり繁忙期が近いということをどう捉えるかですけれども、だからトップページだけでもリニューアルしたいっていう発想もあれば、やっぱりそこでやっぱりあのリスク取るのは危険だから、やっぱり安全にこれまであの繁忙期が終わってからリニューアルするみたいなのはあると思います。 多分あの僕らであれば繁忙期終わってからあのリニューアルするって答えるんじゃないかなと思います、ね、ジョンとかゲイリーとかであれば。まあ聞いてみたいなと思いますけど、彼らにも。 はいありがとうございます。ではあ、最後の質問に移りましょう。301リダイレクトが使えない場合の正規化変更に関するご質問いただいております。URL 正規化の変更に関する質問です。aa.sample.jp というドメインで運営しているサイトがあるのですが、sample.jp というドメインを正規 URL に変更したいと考えています。 諸事情で301リダイレクトによる統一ができないため、カノニカル仕様による両ドメインの存続を考えています。Search Console で確認すると、現在、aa.sample.jp a が正規 URL、sample.jp が subURL、重複コンテンツで認識されています。これを sample.jp が正規 URL、 a.sample.jp がサブ URL、チョンクコンテンツに逆転したいとなると、きちんと処理再 評, 再評価されることは難しいでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えー、とそうですね、こちら、ちょっと質問のポイントが難<笑>よく分からないところがあるんですけれども、今までのまあ簡単に言うと URLA、URLB、サイト A、サイト B もほとんど、 えー、とホストと、まあ、サブドメインみたいな感じですけれども、それがあの今の Google の評価と逆にあのカノニカルによってしたいっていうことでと思うんですけれども、だん簡単に言うと、まあ、あの別に あ, のあり得るかありえないかで言うと、まあ、あり得るというか、まあ、全然あの可能な範囲ではないかなと思いますけれども、あのカノニカルによってカノニカルが無視されてしまうケースは も, もちろんありますので、そういう意味では、まあ、そういう可能性もありますよというので、ですので、あの 難しいかどうかというとあの、難しいかどうかちょっと分からないですけれども、まあ、あのきちんと処理される可能性というのは非 常, に非常にあるというかあの、一般的にはされると思いますと。ただ、あの僕、やっぱりあの多少疑問が残るのは、この301リダイレクトができないというのがちょっとよく分からないなと思いますので、そこがもしサーバー側の制約であれば、やっぱりできるようなサーバー、ホスティングにやっぱりあの切り替えるのが、 あのいいんではないかなと思いますね。やっぱり長い目で見たときに、やっぱりリダイレクトができない仕様のサーバーを使い続けるっていうのは、ちょっとあのリスクが高いかなと思いますので、はいあのまあ、それ以外の理由で、何らかの社内のポリシーみたいなところでやらないのでしたら、ちょっとまた別ですけれども、まあ、そこを解決された方がいいのではないかなと思いますっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。では、本日の質問はここまでということで、次回の Google 検索オフィスアワーは2021年3月25日を予定しております。はい、春ですね。はい、春ですね。<笑>まだ風は冷たいですけど、明、ま、日、ま、そうですね、今日は、今日はさまだ冷たいです。若干も今シ、シャツ1枚だと寒いなと思いながらやっておりますが。<笑> まあ、あのもう全然今日はのう短く短くては全然は何も話さないです<笑>ただあの、えーまあ、本当に皆さんあの何かあのご質問あのお待ちしておりますのでぜひ思い立った時にはあの投稿していただけると嬉しいなと思います僕らが確認するのがいつもあ最近月初めに割と質問をご確認して月半ばに こうレコーディングして後半にあの放送するみたいなことが多いので、やっぱ前半のうちにこの放送を見た1週間ぐらいの中に、えー、ご質問いただけると、まあ、取, り上げる取り上げられる可能性が高いかなと思いますので、ぜひご質問いただければと思います。 すあとはなんか至急急ぎのものみたいなところがあるとやっぱりこれだと月1回の開催になってしまうので、まあ、フォーラムだったりとかを、まあ、活用いただくっていうのも一つ良いかなと思いましたそうですねぜひフォーラムいただければと思いますあとは時々あのすみません DM もいただくんですけれどもあのー、そうですねあのい DM 見てます僕はあの見てるんですけれども、えー、と返信することを失念していることが結構多いですですので えっ、ー、と、いくつか今日いただいたご質問の中でも、<笑>あのー、質問いただいたものがあったかなと思うんですけれども、ぜひですね、あの、皆さん、あの、まあ、やっぱり DM はあの、あの、何ですかね、アンフェアだなと思う時には答えないことが多いし、あの、例えば僕が、あのー、そうですね、ですので、あの、まあ、オフィスアワーで答える前提でお答えするってことは結構あるかなと思うので、そういった、 あの感じですが、あのご質問いただいて、それでもやっぱりちょっと僕があの見てるのに返事しないなみたいな 思, 思われる場合には是非あの、ぜひ何度かあのメッセージいただけると、あの返事した方がいいかなと思ったときにはしますし、ただ、僕が返事するときには、オフィスアワーで取りあの確認はしますけれども、これはオフィスアワーで取り上げる前提でお返事しますということをお伝えした上でお返事しますので、ただ、ただ<笑>あの、基本的にはやっぱこちらのホームで送っていただくのがいいかなと思います。 はい。というわけで、また来月、はい、お会いしたいと思いますと。はい、ありがとうございます。めの僕じゃな い, ですいえいえ、かなヨさんで楽しみすいすい、はい。どうやって閉めてるのかよくわからない<笑>そうですね。ではまた次回、オフィスアワー o u r は3月25日を予定しておりますので、皆さん楽しみにしていただければ嬉しいです。それではまたじじ次回お会いしましょう。g <笑><笑>エンドとか言うのかいうかい。<笑><笑> はい、また来月お会いしましょ う,、はいど う, もあうした。ありがとうございました。ありがとうございました。では、皆さんまた次回。はい、それじゃあどうも。